皆様こんにちは、ビッグバンの前から実は言ってました。ゆっくりレ夢ムです。相方が138億歳のゆっくりマリサだぜ。ということで今回やるのはアイスマンリターン。水のあるマップでファームをします。図にするとこんな感じですね。それでは早速お願いします。 ということでやってまいりました、ナイアレーション。今回も統合版となります。天気は晴れ。風速40メートル、台風直撃してますよ。さて最初の犠牲者は、君に決めたポケモンみたいに言われましても。待てそこの銃刀法違反、死刑にしてやる今日も物騒ですね。私たちの戦いはふざけてたら1キルしてたんだけど。イえーイあれキルログに出てないな、エンチャンターだったんだろうな。 この動画初のキルをクソみたいなミスで逃したお気持ちはどうですかそうですね、控えめに言ってやめたいです。映像の方では敵から逃げてますね。このマップは水が多いのでアイスマンが覇権を握ります。そしてこの私が主導権を握ります。後半は嘘だろ。今回のモードはアンにミニニに赤と青に分かれて戦うモードですね。まともな解説やめて。私たちの色は青。これには画面の前のソ連アンチもウよろソ連が現存してる世界線やめろ。お前にはこの動画の最初のキルになってもらおう。なぜならトレダカがほとんどないからだ。どこへ行こうというのかね。私と戦うつもりか、そろそろ死んでもらおう。 なんとか勝てましたね。これが私の力です。アイスマンの力だろ。アイスマンと私の力だ。意地でも譲らないじゃん。ちなみにダイヤ装備の防護は4になっています。防護4とか鉄フると変わらないだろ。まあ防護4と再生ポーションがあればできるこの戦術はかなりお手軽なのではそういう流れにするなら先に行ってめっちゃネガキャンしちゃったわ。そんなことは海に流してもっとキルしに行こうよ。水に流せよさっき倒した人が復讐しに来ました。復讐してきた人をぶっ殺してやりましたー。ここと6解除ポイント。それ破そうとしてもっと急しに行きましょう。そう 見失いました。 お国のために死のうかすいませんでした。まあアマゾンで代わりの人を頼んだのでいいんですが、なんでも売ってるぜ貴様のダイヤフルよこせや私のダイヤフルボロボロなんだよ。抵抗すんじゃねえ。あ、死にゆく者の抵抗が見られるのはアナイアレーションだけです。謳い文句として最悪すぎる拠点内に殴り込みです。うおおおおおまずは敵が何人いるか確認。そしてパワーパッドを壊す。お前ら撤退するぞ。マジで何しに来てんの撤退だ。お前らちゃんとか。まあ、あの方の装備的から奪ったものなんですよね。実質納棺ですよね。実際にアンケートを取りました。そんなもん得点じゃね。母数がまさかの地球人全員赤の方と遊んでいます。これを殺人未遂。 何もしてないのにかわいそう生まれてくることも罪なのさ赤拠点に来ましたたくさん敵を倒しましょう行くぞお前ら私に続け死にかけました<音楽>ちなみに今回は油性という方にヒーラーをしてもらってますさっきの画像何敵たぞ敵たぞ敵たぞ<音楽>敵を倒しましたごのエッをお祈りしますまともなこと言ってると思ったら画像がまともじゃなかったまた敵を倒しました皆さんこれがアイスマンリターンですスマンリターンです ということでダイヤを掘りに来ましたダイヤを掘り尽くしてやりましょう地球にとって害でしかないから選んでくれ拠点に帰ってきました食用をチンケラーに変えておきましょう赤拠点に来ましたチンケラーは味方にバフを与えられるのでかなり強い食用ですこれアイスマンの動画なんですがアイスマンのティアはチンケラーと同じなので大丈夫です何ですかこれ駐輪しに来ました味方さんがスワップされてますよあいつはもう無理だご冥福服をお祈りしますジャリスワップとかひでイお前ら人間じゃねえマジでふざけん 仮で処理落ちすんなエンダーパールを使って逃げますということでなんとか生き残りました待てこの野郎弓とか野蛮な武器持つな所有権ってご存知ですか なんとか敵を倒しました -K -K。お前ら全員かかってこい。どうした私を魂で殺しに来るのは違うじゃん。こうなったら再生を飲んで逃げるしか。あ、スタジオからも素晴らしいお便りが来ています。めっちゃってんのかなんとか生き残りました。ということで退却我退却なり。えぜ中国語やめて。うお お, お, お, おこれで二人目。いやぁ順調ですね。おなんだ貴様は私にわざわざ殺されに来たというのか。かかってこい。もう殴り合ってますやん。もしこの人に負けたら相手にランス消してやるよ。ま余裕でしょうがね。再生がある限り私に負け これはまずい、いこうなったら再生を飲むしか、再生飲んだら潰してやるからな。YT ランク。ということで負けました。随分余裕そうだな。まあ装備拾えればいいんですよ。拾えればの話ですがね。 2試合目です。とりあえず最初はこのウォーターメロンを回収しましょう。追加ってご存知ですかポーションを作っています。2試合目はちゃんと実況かきました。は現在味方さんにより緑が落とされ、その間私は防衛してました。絶対に呪ってやるからな。ミッドに来ました。ミッドはダイヤモンドが取れる唯一の場所です。それは現実世界でも同じかな。マイクラを現実と間違えて頭おかしくなった人じゃん今回は3拠点破壊を目指します。もう一つ落ちてますが。誰も私が落とすとは言ってませんが、撮影はいてきた。今回の食用は通腐、弱体化が来なさすぎて現時点では最強クラスです。お前らは私たちの養分になるんだ。帰ってきました。はちなみに泡を 味方さんが有能すぎる。装備作るのでカット。黄色を落とすことになりました。敵の泣き叫ぶ姿がピきまちってたわ。お前マイクラやめろ。ラッシュ中はしゃべる子勝ちました。ぬるっと書くな。ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。<笑>